結局、この人たちは自分のことしか考えていないということがよくわかりますね。どうも、政治いろいろの学部です。立憲民主党の議員が相次いで迷惑注射を行い、話題を読んでいます。まず、JCAST ニュースの記事を引用します。 立憲民主党の尾辻香奈子衆院議員が2021年10月15日自身の選挙カーをコンビニの出入り口前に駐車したことをめぐりツイッターで謝罪した選挙カーは敷地内歩道の位置に駐車されていた隣の区画は地面に車椅子マークが描かれた障害者用駐車スペースだ一般ユーザーが写真を投稿したことで 7日頃から注目を集めた。JCAST ニュースが確認したところ、駐車していたのは7日正午頃。大阪市内のセブンイレブンだった。写真の状況について説明を求めるような声が広がる中、お辻氏は15日になって、申し訳ありません。ボランティアスタッフが緊急にトイレに行く必要があり、このような注射となってしまいました。 二度とこのようなことがないよう指導するとともに私自身反省いたします。とツイッターで謝罪した。同氏は誰も置き去りにしない社会を掲げて活動中。社会福祉士、介護福祉士でもある。大辻氏の謝罪と説明に対しツイッターでは、いくら緊急でもそんなところには普通止めないでしょう。 注釈ををつけるるなならら詳細を明らかにするべきではなどとなお疑問の声が寄せられているとのことです。実際の様子が写真に残されており、これを見てみると、ひどいという感想しか出ません。コンビニの出入り口のところには、横断歩道を模した模様が書かれており、ここは出入り口ですと誰にでもわかるようになっています。お辻議員の選挙カーは、 ここに堂々と止めているのです。尾辻議員は緊急にトイレに行く必要がありと言っていますが、一説によればこちらのコンビニから尾辻議員の事務所まではわずか3分とも言われています。もしこれが本当であればわずか3分ぐらい我慢して自分の事務所まで待てないのかとも思ってしまいますね。尾辻議員のホームページを見ると、 政策というページがあります。ここには支え合う社会を作る、自己責任にさせない社会など、いかにも私は弱者の味方ですと言わんばかりのビジ令クが散りばめられています。平和主義、立憲主義を守るという箇所を見ると、選手防衛を逸脱した集団的自衛権の一部行使容認に反対し、立憲主義を回復します。市民の 声なき会見に反対しますとあります。まあ、一言で言って、お花畑の住人と言っていいでしょうね。人に迷惑をかけることを何とも思っていないばかりが、お花畑の住人でもあるとは、何とも残念な人で、まさに、高原冷食、少なし人を地で行く人物と言えるかもしれません。立憲民主党には様々な議員がいますが、 人に迷惑をかけることを何とも思わないのは何もお辻議員だけではなさそうです。疑惑の総合勝者こと辻本清美議員です。とある方のツイッターを見ると10月3日、武蔵野市長選に出馬した松下玲子氏の応援演説に辻本清美議員が駆けつけた時の様子が映されています。辻本清美議員は歩道に設置した壇上から演説をしている模様なのですが その段が置かれたすぐ横には、なんと、福祉車両優先乗降スペースの文字があります。辻本清美議員は、福祉車両が止まって、ご高齢の方や障害者の方が乗降するスペースをすべて潰して演説をしているのです。辻本清美議員のホームページを見ると、トップページに、堂々と、良いことは党を超え賛成、おかしなことには立ち向かう、とあります。 福祉車両が止まるスペースを完全に潰すことはおかしなことではないのでしょうか。いつも口では弱い者 の, の味方だというようなことを言っているのですが、この真逆の行動は何でしょうか。弱者のことなんか全く考えない、自分さえ良ければそれでいいという思いが根底にあるから平気でこういうことをできるのではないでしょうか。個人的には この辻元氏のような人間がなぜ国会議員をしていられるのか不思議でなりません。辻元氏は小泉純一郎首相への質問で総理を12回連呼して有名になり、一部マスコミから社民党のジャンナダルクと呼ばれていました。命を賭して祖国のために戦い、陥落寸前だったオルレアンを救い、劣勢を挽回した文字通りフランス国民の救いだった ジャンヌダルクと比較するとはあまりにも失礼な話ですジャンヌダルクに謝ってほしいものですこの辻元清美議員は平成25年と26年の2回にわたり韓国籍の男性弁護士から政治献金を受けていたことが過去に報道されていますそういえば先の尾辻議員も日韓議員連盟に名を連ねていますね 立憲民主党の政党支持率は10月18日付の NHK によれば 6.6% となっています。自民党の政党支持率が 38.8% ですからその差は歴然です。同じく18日に行われた党首討論で日本記者クラブから立憲民主党の政党支持率はなぜ減ったのかと問われた枝野代表は我々は 政権のの選択肢となるたための努力を積み重ねてきた世論調査の結果ではなく、投票の結果で評価を下していただけると思っていると答えています。記者から、減った説明になっていないと言われるも、枝野代表は重ねて、決めるのは投票行動です。皆さんの行っている世論調査ではありませんと強気な態度を崩しませんでした。 立憲民主党の政党支持率が下がる一方であり、支持率からだけ見れば、ほとんど泡末政党と言ってもいいほどの低たらくなのは、こういう態度がそこかしこで見られるからではないでしょうか。弱者の味方を装いながら、弱者を敷きたげるような行動を平気でする。他人に迷惑をかけることを何とも思わず、自分のためだけの行動を繰り返す。疑惑に対しての説明を何らせず、 そのくせ他人に対しては無意味な攻撃を繰り返す。そして極めつけがこの枝野代表の説明にもならないヘリクです。要するに立憲民主党とは反省のできない人たち、究極の自己中の集まりとしか思えないわけです。これでは政党支持率が上がるわけはありません。立憲民主党を擁護するつもりはさらさらありませんが、この状態が日本という国にとって 良いいいここことだとととととだだは全全く思えません健ななな野党がないということがう日本にとってどれだけ不幸なことか自民党政治の全てを肯定できるかというと決してそうではなく当然のことながらおかしいと思われる政策もあるわけですところがおかしいと思いつつも他に選択肢がないというのが今の日本の有権者の率直な感想なのではないでしょうか自民党一強の状態が続いていますが それは言い換えれば自民党は立憲民主党に比べればはるかにマしというだけの話です。立憲民主党をはじめとする野党議員にはそろそろここらで真剣に国会議員とは何かを考えてほしいものですね。ということで今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。チャンネル評価、コメントよろしくお願いいたします。